一緒にお出かけしようよ空を飛んでたらとっても素敵な場所を見つけたからしおりんと一緒に行きたいんだしおりんがおすすめしてた本を読んでたんだワクワクドキドキな冒険の連続ですっごく面白いねしおりんはしっかり者だけどもしもの時は私が守ってあげなきゃだって お姉ちゃんだなぁお姉ちゃん今日は一緒に少し遠くまで冒険しに行こう体調は大丈夫<笑>お姉ちゃん心配性なんだからあれお姉ちゃんその本読んでくれてたんだね<笑>嬉しいな読み終わったら感想聞かせ ちゃんに心配されるのって気恥ずかしいけど実は少し嬉しくてでも迷惑かけるのは嫌だからもっと強くなるね今度一緒にお出かけしようよ空を飛んでたらとっても素敵な場所を見つけたからシオリンと一緒に行きたいんだ感じるよ お姉ちゃんとのあったかくて力強い絆の力私たちの全力見ていてくださいお姉ちゃんとの姉妹の絆とあなたからもらった力二つをこの矢に込めて放ちますシオリンと一緒なら私たちは無敵なのだそうだよねシオリン合体必殺攻撃なのだ でかっこよく決めちゃおうねしおりんしおりんとの絆と君の優しさこの2つがあれば私はどんな相手にだって絶対に負けないのだーお姉ちゃんがいてくれるならきっとどんなことがあっても怖くないよや